ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。寝台電車の元祖583系です。最初に使用された列車が新大阪博多間の寝台特急月光だったから、月光型と呼ばれているそうです。来たきた。1972年昭和47年に、 583系は総勢434両となりました当時の特急用電車形式としては最大勢力でした夜は寝台として昼は寝台を折りたたんで天井近くに収納することで座席車としてもいる、凝った設計でした寝台と座席を変換させる車両はとても珍しいです車庫が空いていなかったため昼夜走りっぱなしにするため 寝台と座席が変換型になってます1967年昭和42年に581系がデビュー博多初の夜行特急月光として新大阪へ向かい折り返して昼間の特急緑として大分に到着1968年昭和43年上野青森間で中高特急初かり折り返し夜行寝台特急ゆうずるとして走りました 1964年頃はオリンピックがあり新幹線が開業し0系が走っていました東京新大阪駅しか新幹線がなかった頃長距離移動に583系はとても人気がありました山陽新幹線の延伸東北新幹線の開業によって583系の増備は1972年昭和47年が最後となりました さらに、運賃値上げもあり、乗客が減っていきます。昼夜にわたって走り続けた583系は、車輪や台車の傷みも激しく、故障が続発し、車両数も減っていきます。普通列車用に改造され、九州、北陸、仙台地区で通勤や通学に利用されました。2017年4月20日土曜日の運行を最後に引退しました。 引退しても、583系の鉄道模型は根強い人気があります。2018年には、新規で再発売するほどです。583系は鉄道模型になって、走り続けます。今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。